相手は女が騎士の格好をしているだけのお遊びの集団だ蹴散らしてやれ相手が誰であろうとひるむことはないこれは皇帝陛下の命を守るための戦いだ気合を入れよう抜撃ねえあなたたちは。 私が笛吹き男にだまされたふりして審査会の日にレレイさんを襲うわなるほどそこを踏んづかまえるってわけかじゃあ手はずどおりによろしくねバーイバーイ、えー、新しい同志服かあそ それれで、ボーイさんかかからら何か話は持ちかけられましたええレレイに鎧を着せておけって言ってたわでシャンディ笛吹き男にはたどり着けたのかはい会場に現れた笛吹き男を見つけ出すだけだ遅いわよレレイ遅くはない同死亡審査を受ける方は集まってくださいい<笑>動かないでください<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ここか助かったありがとう発表 頑張れよ、うん、さあ、いよいよレレーの番だぞっ<笑><笑><笑><笑>マイコ これで安心だな。鈴木、頑張れよ。<笑>れ敵はた。 人それも女子供と老人ばかりだというのに蹴散らすのに何日かけるつもりなのかしらルフルス次期法務官必要とあればもっと兵を集めなさいさすがの俺たちにも疲れが見え始めたの日本側の同意を得られれば皆を連れて強行突破しようかと思ってただ気がかりなのは工場におわすピニャ殿下私たちが帝都を脱出するときには殿下も一緒でなければ敵戦敵戦シ、戦敵戦敵戦殿下と連絡が取れるまで なんとかここを死守しないとねああそうだなあなたはゾルザル様の再三にわたる忠告を無視し我々の活動の邪魔をしてきましたその部屋は私がど閉じ込められていたところ、うん、あなたにぴったりお前の負けだピニャレイ<笑> いかかがでしたか論文の内容は評価されたんだけど身辺にトラブルを抱えてるってことでそれは残念でしたでなんであんなことをしたんだフィニャ殿下をお助けするために決まってるでしょレレイさんの命を狙ってるのはゾルザル殿下や公助殿下は今大変な状況に置かれてるのゾルザル皇太子の独裁政権によってまさか非翠宮で先端が開かれたとはそういえば伊丹殿自衛隊の方とは連絡がつきましたかな失礼します 大変ですピニア殿下が承知しました結構だ急げテートへ